それでは制御対象 P イコール S 二乗プラス 3S プラス2分の2について各種指標を見ていきたいと思います。まず制御対象と安定性です。制御対象の特性方程式の根を求めてやりますと、極はマイナス2、マイナス1となります。このことからシステムは安定です。次に制御対象を状態方程式で表現します。 正順形に変換しますとパラメータはそれぞれこのようになります。次に対角正順形に変換しますとパラメータはこのようになります。ここで営業列の固有値はマイナス2マイナス1であったので特性方程式の根と一致することが分かります。 次にボード線図です。制御対象のボード線図はこのようになり、相対次数が2であるため、高周波ではマイナス40デシベルパーデカードとなっていることがわかります。次にナイキスト線図です。この制御対象に比例制御 K を施す場合を考えます。この時、原因をいくら大きくしても、一順伝達関数 ls=psk イコール、PSK、は、 マイナス1をまたぎません。すなわち、この、これが、えー、と比例拡大したとしても、マイナス1という点をまたがないことになります。これによってハイベイ、ハイゲインフィードバックでも制御系が安定となることがわかります。最後に制御対象と状態フィードバックです。この制御対象に u イコールマイナス kx プラス v を施します。k はここでは14822とします。 この結果として制御系はこのような形になり V から Y までの入出力特性が表現されます。でこのシステムの極はマイナス15マイナス10となります。